はい。おはようございます。ラスカルでございます。いやー、そろそろね、寒波も来て、めちゃくちゃ寒くなってきたじゃないですか。こういう時にね、あったかい汁物が食べたいなと思いまして、本日はですね、こちら、僕の後ろに見えております。左斜め上、24度3に訪れております。ハッシュタグをね、見ていただいて、わかる通り、煮込み屋ということで、こちらのお店さんでは、もつ煮込みを提供してるんですよ。もちろん、通常の 並盛りであったりとか、大盛りもございますが、なんとですね、ご飯が漫画盛りになるメニューがあるということで、本日はね、通常メニューをいただきつつ、漫画盛りも紹介して、美味しいもつ煮込み食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、もうね、料理とかもいろいろと準備していただいているので、店内ね、ものすごいいい香りしてるんですけど、ちょっとね、皆さんと一旦メニューの確認してみましょう。こちらがですね、券売機になりました でもちろんもつ煮込み単品もございますし、まあ、ご飯とセットの定食もございますとでさっき言ったこれが「波台とございましてこれ最後「漫画」というものがございますで、ね、写真見る限りめちゃくちゃでかいんで、まあ、お楽しみにね撮っとくといたしましてひとまずね「波盛り」食べていきたいと思いますで それだけではなくてこちらにね書いてある通り日によっては限定もあるみたいなんでえこういったね告知は公式の SNS から確認してみてくださいということでただいまですね料理が到着しておりまして卓上はすごいことになっておりますが色々とね紹介しながら食べていこうと思いますそれではいただきますひとまずね、まあ、メインになりますよいしょもつからいただきたいと思います もう見るからにしみしみの具材これたまんないっすねうわめちゃくちゃうまそうだなああうまっこれは米すむわうん でま並、あのねサイズのライス余裕でね3杯はいけるね具材トロトロ味しみしみ全然臭みなくてうまいねうんうん、ま<笑>えちょっとね一瞬でこれ並盛りなくなっちゃいそうなんで ちょっとずつね、左側のこれ、おつまみもね、紹介していきたいと思います。まずはね、先ほどのホワイトボードに記載があった、限定のニラキムチでございます。いやー、ちょっといただきますね。<笑>うまん<笑> うん。<笑>ちょっとですねあのこの後もちろん台とか漫画盛りも注文する予定なんですけどこれ台数お借りしちゃいます後ほど大盛りのセットを注文する予定だったんですけれどもあのお気遣 い, いただきましてご飯で大盛りにしていただいちゃいましたすで、まあ、にねあの世間一般的に言ったらもうこのサイズは漫画盛りなんだけど漫画盛りって多分これよりも多いからね うんうんここのラインナップ全部食べようと思った時に何も計算せずに米食ったら余裕で多分一生ぐらいは食えると思うわうんうんうん う, まうわっ煮込みうめこれなんかちょっとこう一回来てもらえないと伝えきんないですねもちろんあの煮込みのねお味しさ皆さんも知ってると思うんだけど知ってるのよりもさらにうまいから体験してほしいね実際 そしたらただいまですねえ先ほど頼みました波盛りの定食におかわりの大盛りご飯完食してしまいましたで正直こっちの持つ1対ご飯1じゃもう全然ねライスが足らないぐらいうまいですでちょっとねまだまだこちらの一、えー、品ものたちは余ってますんで続いてのね持つ漫画盛りの定食をおかわりする合間にちょっとあるものを注文していきましょう いやー、ちょっと皆さんということで、えー、いつものですね、えー、こちら、ノンアルコールビールでございます。いや、もうちょっとね、もう我慢できないんで、もう無理です。<笑>ね、漫画盛り到着するまで待ってる間、一品たちをつまみつつ、ノンアルで決めていきましょう。うわー。あれ、皆さんどうですか、どうですかどうですかちょっとこちら、いただきます。 えー、続いてこちら本日の限定早期でございますこれとねビールが合わないわけないんでもうこれ見えますプルプルでございますよ早期がじゃあちょっとこれでうーん セーブしないとこのままだとこのオールフリー6本ぐらいいっちゃうな<笑>本当にもう一口で一杯いけるからさうまいあの皆さん例えばですねこれ漫画盛り到着いたしましたさっきの大盛りの日じゃないわご飯だけで 1キロあるそうですいやさすがに結構ねいろんなあの僕もねデカ盛り見てますけどこのお椀んにこのマンガ盛りは麺食られますね<笑>崩さず食えるかな<笑>だけどひとまずじゃあこの早期でもご飯いっちゃいましょうかまあこうですわなこう<笑>ですわな<笑>うんうん ん<笑>いやすごいわ全部うまいわ<笑>間違いなく全部うまいのよさあ<笑>う<ー>ん<笑>うーんうん でもね、とにかく、まあ、定食とかもそうなんだけど、全体的に値段がめちゃくちゃ安いね。並盛りでも780円だし、こういった一品物もね、440円前ぐらいで販売してるんで、安すぎる。<笑>ね、うーん。うわ。 ちなみに漫画盛りってだけであのどれぐらいありますとかないですもんねあ書いてあるんですねあ本当は頼めるんですね400から1キロまでちょっとあの1キロ頼まれるお客様はねあの食べきれる程度にね 注文してていいただも1キロこんぐらいあるよってことでそしたらこの辺りで別の限定ですね本日の枝豆ですねペペロン風の味付けになってるそうなんでこんなん食ったら絶対酒<笑>ちょっといただきますうまっうーん の味付けと、枝豆ってことも相まって、止まんないです。<笑>うまっ もうこの見た目はもうやばいでしょう<笑>うん<笑>皆さんもねあの必ずマガモリはほぼ 100% 食べてる途中ね崩落すると思いますので気をつけてください<笑> そしたらちょっとこの辺りでですねもつ煮の味変をしたいと思いますこの辛い系の調味料はねお店さんオリジナルでありますんでこれをちょっともつ煮の方に溶かしていきましょううわうん、ま辛さはねかなりしっかりあるけどいわゆる唐辛子の臭みっていうのが全然ないのでもつのね香りいいうまみをぶっ壊さない ちょうどいい調味料ですね。うん、まっ。 ちょっとですね、この辺りで最後に本日の、ね、限定だったこちらのカレーをかけて丼にし て, してしまいましょういきま す, す<ス>うーわあーもう絶対うまいやつだこれこれどうです限定のカレー丼うわたまんないねこれ ね、これね本当に限定品だから来ない日もねもちろんありますんで見かけた際にはねこのご飯物の限定もぜひ皆さん買ってみてくださいもちろんねもつ煮込みも単品でございますのでこの限定と単品とって合わせられますんでお試しください<笑>うーんうーん と<タッ>、うん、いうことで、えー、しっかりと本日も完食させていただきましたちょっとねこれ枝豆の方はもうちょっと時間かかるので終わってからもう一本ねノンアル注文してゆっくり食べたいと思いますと<笑>いうことで本日もごちそうさまでした はい、ということで本日はですね左斜め上24度3で美味しいもつ煮込みですねセットで完食させていただきました詳しく説明する以上にですね皆様にこの映像を通してですねとにかくうまいってことは 伝わったかなと思いますお近くの方そうでない方でもこのねもつ煮込みとご飯ぜひね食べてみてくださいその他にももちろん SNS 等で普段のですね限定の告知なんかもしておりますのでお店に伺う際にはぜひ一度確認していただけたらと思います今日はですねめちゃくちゃお酒に合うものを楽しませていただいたんですがノンアルしか飲めなかったのでテイクアウトしてしっかりと家に持ち帰って美味しくお酒と食べたいと思います それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画どうと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価。またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらは概要欄からチェックしてください。では、次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ごちそうさまでした。すいません。ノンマルだけもう一本追加してもいいですか。ノンマルなしでこの枝豆を完食するのは、逆に、<笑>逆に無礼かなと思って。<笑><笑><笑>